という答えがです。皆さんこんにちは今回はイギリスに行きましたー超楽しかったもう今まで一番楽しかったもう最高だったよマジで最高だったよ東京が初めてに来た時と同じ気持ちだったぐらい自分もびっくりしてたんですよイギリスはねもう心がはぁはぁ じゃあ行っちゃった<笑>今日の動画はね結構私の友達マッティちゃんマッティちゃんはね結構出ると思うんですけど10年ぶりにまた出会って今回のイギリスは回ったりとかノリノリで、えっと、ロンドンに回ってきましたはいとりあえず動画へどうぞドンよし今からロンドン おはよう。今はロンドンに着きました。イエーイ。こんな感じです。今ね駅に着いてますが、結構もうロンドンっぽくて暑いな感じしたんです。でも超やばい寒い。十四度ぐらい。で今二時ぐらいの午後なんですけど。 もうこんなずっと天気だったらもうもうもうもうもうもうやばくて全然どことか持ってきてないしなんか日本はまだ暑かったしあ、まあまあちょっとぐらい寒くてこのジャケットぐらい持ってきてもいいかなって思ったら全然平気じゃねえよこれやで今から私の友達の家に泊まって、えー、荷物を置いて、えー、もう買い物をしたいと思いますイ<笑> い<笑>ついた私の友達マンジシャンですどうも<笑>はいかわいい超重いこれすごいやべえこれあまだちっちゃいの道に今に入ってたんだけどもうおしゃれだねどこでもインスタンバイになるきっとわかったね<笑>すごいすごい すごいめっちゃすごい。へ<笑>ーイ。セ私はメディです。メディです。よろしくーイエーイ。12年前からの知り合いの友達です。可愛 い, いこれ。すごい可愛い。キラキラ靴。一つのビビアンのお店に着きました。でも8時も閉まってし。 閉まってたらしいので、まあ、ここの辺りにブラブラにしたいと思います。結構ね、思ったより、お店が早く閉まるね。18時はもう閉まるかとって思って、イタリアはまあ大体8時ぐらい。綺麗ランドン超ランダンっぽい。いや、超嬉しい。<笑> 夜でもすごく綺麗です。えここはあのなんだっけ、待って日本語忘れた。すごい夜でも超綺麗し超明るいから絵になります。で一番最初はねなんか日本に行くの前にロンドンに勉強したかったんですよ英語と。 デザインとかそれでねそうただその何かあもう時間がないからもう直接日本に来たでもこんな感じでさあああってな感じもう私の愛がもう完全に日本とロンドンしかない<笑>と思うあとイタリアのイタリアは生まれたからそうだけど寒い<笑>みたい 出にたいもうどこでも写真撮りたいぐらいよマジでやばいなんねなんかイタリアと全然違うね、うん、やばい超うまいすちょっと日本に持ち帰りたいからラサチ ど う, してどうやってわからないけどチャイナタウンまでに来たんですよここも素敵。<笑>ああねなんかここのチャイナタウンはすごく綺麗と聞いたことあるんだけどこんな感じだなってちょっと違うねイタリアのチャイナタウンなんでこんな感じだじこんなイメージはちょっと違うかなよし今地下鉄だ一つはね気づいたのことはね疲れた超早い わかるかどうかわかんないけど超早い。なんかアニメの中に見たことある気がする。で、日本みたいで待ってる人が右の方で。で、急いでる人は左。なんかどこでもそうに見えるけど、実はイタリアはないですよ。どこでも音楽素敵だな。日本でもね、こんな感じでやってほしいこれ。 一番パンコストリートに来ましたえっ、ー、とカンベンタウンカンベ ン, ン, ベンタウンリ来たんですイェイイイェイいやーもうやばいめっちゃ買い物する今これからもう自分のお金がもうもうもう貧乏になるわあああああ 超かっこいい超かっこ い, い超安いなんか五千円ぐらいのスカートが安い<笑><笑> <laughs> Doctor Martin's official d r Martin's shop. コレクティフというのお店超かわいい50年みたい超かわいいこれ全部欲しい超かわいいこれねなんか日本人もね結構好きだねこういう感じあかわいいあこれ似合いそう原宿でねこれを着て原宿で歩きたいうん、うん、まあ分かってるよね<笑> A h o n t k not t h a t s h i s So, y i n g I don't know what she's saying. n o You have to drink it before you put it down. You t was b What the f u k What t e fuck? What the f u k What the fuck? What the What the h a t the f u k What the f u What e fuck? What the f t the s u c k What the fuck? t the fuck? What t e fuck? What t e fuck? t the f u c What the f u What the f u c a t the f u What the f u ターシというのをスリートに来ました。でここにえっ、ー、と一番ワールズエンドのえっ、ー、とビビアンウェストフードのお店が開けましたのでえっ、ー、とまあ物の買い物しに来ました。イエイ。<笑>全部の金を捨てよう<笑>。これだ。これこれ一番最初のビビアンアケタのお店です。 よしでカイマの終わった後にテイニカ「店員さんはね日本人だったさすが」って思ってでそのビビアンの近くにこのピッツァピンクピッツァのお店があるらしいんですよ全部ピンクだよかわいい全部ピンクんだけどみんなイタリア人でピッツァが売ってます。イエーイ。これはね、マリナーラというんだ。 マリナーラはなんかモッツァレラとかチーズがなくてただのトマトとオリガノ緑のやつとオイルよしいただきますうんおいしい、うん、めっちゃおいしい外は結構ガリガリな感じですねでも上がすっごく柔らかいでオイルが た多分イタリアのファイルを使ってると思うんだけどまあイタリアと一緒超綺麗ここチャインクロスステーションチャインクロスステーションです<笑>超 ねバーガーを食べに来たんです。シェイクシャックシェイクシャッ ク, ク, ク。やばい。やばいやばいやばい。やめっちゃ食レオ。わチーズフライ。う美味しい。<笑>皆さんはどうでしたか。えー、すごいよね。本当どこでもそのアニメのようだった ガーーデンでも、すすげー思い出すのあそこに歩いてわー撮影撮影しに行きたいなってもう思ったんです結構イギリスに行っていろんなことが変わってきた気がする自分で何が本当がか好きか一番最初が私は何がやりたかったんだろうっていろんなことが思い出してやっぱりそのー諦める意味なくない っって思って思たんんですね。なんか会わなくてもやってみたいことがやっぱりまだ多いからだからまだ何かできたらいいなって思いますよし皆さんイギリスとか逆興味がありますか行ったことありますかロンドンはどうですかぜひコメントにお待ちしておりますまたよろしくお願いします Thank much! you so much.